バカシバック銀行強盗。フィナーレやっていくぞい。ブランディングバックガラスミサイル侵入だー。よし。 適当な NPC から奪ってきたピックアップトラックだが、ちゃんと使い物になる。確かパシフィック銀行強盗って、結束バンドで入り口のドアを固定してたよな。微妙に雑だがそれがいい。グラセフクオリティ。そしてこの映像は何かというと、多分ですね、あの黄色いロープで ATM ごと引っ張り去ろうとする銀行強盗です。どう考えても無理があるだろ。レジ通して初めて有効化されるのに、会計前のプリペイドカード引きちぎって持って帰るやつかよ。そのままメルカリに出品してそう。あれもしかして、 コードは削らずに、そのまま金券ショップに出せば現金化できるんじゃねしれっととんでもないことを言ってしまったせいで、あまりにもしょぼい収穫がはっきり映らなかったけん、こういうの見てるとわかるだろ 犯罪者として生きていくにも知の打っているんだよ。2ちゃん動画でよく見る ADHDK 無能だか、私みたいなろくでもない育ちが行き着く先なんでしょうけど、もはや社会全体の問題ですよこれは。底辺とか起床とか言っていじめて追いやって、その結果がもろもろの殺傷事件に繋がってるんだ。まあだからって私が何かしたりはしませんけどね。はい、事実陳列罪。まあ私どちらかというと、犯罪者側の人間だから。おい待てどこで道くさくってるんだ。獲物はこの先だろう。獲物はこの生産機ですが。 ああ、いや多分これドライブスルー ATM ですさっきからむちゃくちゃだなおいまあでも日本ならこんな泥棒するより政治家経由で税金抜き取った方が楽に儲かるし 難しい構図は理解できないんだなだから銀行盗もうという発想になるしかもどう考えても無理のある少年突破仮にその場だけやり過ごせても絶対どこかで足がつくイン応報も天罰も存在しない世の中だけどこいつらは自滅で食らうなんでお前らいつもバックで入るんだよヤクザダンプかよしかもその出先もマすクは何ですかおっさんが一人で撮った個人撮影 AV か何かですか失敗しててくさ確か内部でインクがばらまかれるんでしょ 監禁できなくね。関連画像地獄で草さ。落書きとか底辺サーールにしかならないのに、なんでガチで頭悪い人って、こういうことしたがるんですかね。ただバカにされてるとかじゃなくて、実際にバカなことやってるバカなのが救えねえんだよ。ここで、なんかやってる人がいますね。さて問題です。彼は、カード入れたのに出てこなくなったっていう、どこぞの ATM みたいなトラブル食らった人でしょうか。そしてごちゃごちゃやってたら、銀行強盗に間違えられちゃったかわいそうな人でしょうか。それとも、 普通の強盗でしょうたぶんそこの蓋はメンテナンス用でしかなくて現金はその内側にかなり強固に守られてると思うぞ関係者予想って色々な施設に入れる用の服を盗んでメルカリに売った方がまだ儲かりそう深夜に警察が来ても宅配便が来ても水道業者が来ても開けちゃダメっていう私のところなら来てもいいですよトレバーが当たり屋に俺の前になら飛び出して来てもいいぜって言ったあれだよなちなみにこの ATM 遠隔で内側からロックできるんですよお金奪えても持ち出せるとは思うなよ あどこの VTuber だっけ詐欺の受け子のバイトやってたって言って初日で引退みたいになったのは自分の人生について何も思ってないんだろうな自分の行動が社会に及ぼす影響を何も考えていないしゴミのポイ捨てとか平気でできそう同じ迷惑行為やルール違反をやっても本当に迷惑をかけるやつと迷惑かからないようにやるやつとの差が出る大勢の人が信号待ちをしている中で赤信号で渡っていくひろゆきみたいな人間には正直なりたくないですね 深夜で徒歩ならやるけど、日本人の民ンドの正体が透けて見えるよな。人から見られるところはちゃんとしなさいとルールで強制するから、じゃあ監視の目がなければ好きにしていいんだとなる。 教育の失敗ですね。そもそも成功する人が出ないようにするための仕組みなんだけど。まあこの人たちだって、通行人から殴って奪うこともできたのに、わざわざ眠いの我慢して、深夜の ATM を相手に選んだんですよ多分。高級な宝飾品を身につけてる観光客はお金に余裕があるから、殺さない程度に多少の強奪をしても別にいい。そういう地域あるからな。何観光とか言って平和ボケかましてるんだ。お前がイワシだったら、天敵のマグロの水槽に観光気分で入るのか、というか映像が地味になってきたので、 ちょっと気合い入れましょうか強盗なのにちまちまやってるんじゃねえよここは爆発だろ火をともしまして内臓が破裂するだろと突っ込みましていざドンすげえ飛び方してて草捕獲されそうになって逃げる飼育崩壊した家の猫かよだって捕獲されたら切り落とされるんでしょ私が猫だったら必死に逃げますよ無人島貸し切って撮影された捕まったらレイプされる全裸鬼ごっこみたいな AV でしこってる男たちにカツを入れないとなどっちにするか 捕まったら女性か、ホモに掘られるか男女平等って何だろう平等圧力で規制するから社会が歪むんだよ。ポリコレハリウッド見てみろ、ストーリーも設定もぐちゃぐちゃじゃないか。正義と平等を持ち出せば、他人の趣味にもずかずか入っていいんですね。正義の味方を気取ってる人が一番の悪人定期なんとか警察を自称してる人。まあ、なんやかんや言って、正義の味方側の立場を取るのは基本手だよな。 カーボン帳も表向きにはそう見えてるのかもしれんなお無断転載。動画作るの面倒くさいんだよちょっと寝てくるわこいつら中途半端にコソコソするせいで映像が地味なんですよねまた派手なの頼みますおケンインロープ来たかまた派手なのが見られそうですねというか ATM こんな入り口の真横にあるのかよ私みたいに定期的に9000円を下ろすためだけにファミマによる人には便利ですな。 肝放したいやーまさか手で掴んで引っ張るわけないでしょうから車両側が負けてどこか破壊されたんでしょうなせめて懸念服使えよナンバー隠しだって布やん走行風で撮れるやろそして監視カメラだって器用に入って四角からスプレーでも拭けば無効化できたしこんな場所なら下見の段階でわかってただろ今回も教訓を出すなら犯罪者をやっていくにも能力がいる ととったところだろだうあるヤクザ系 VTuber さんも言ってたんですが何回も何回も刑務所に入るようなタイプって実は連続殺人犯じゃないんですよ仕事もできないお金も稼げない合死するしかないから万引きして捕まった逃げようとして店員を殴りつけたこのレベル悲しくなってくるが普通に生きている限り目にすることもない現実だ このアホムーブには笑うしかないが、ただバカを笑うみたいな構図で締めるのではなく、どういう境遇の人がやってるのかという議論も出してはおきたい。ちょっと待ってくれ、お前は猫か。彼らが何をしているのか、入った後に何をするのか、彼ら自身も分かってないんだろう。また事実陳列になるが、冷静に考えてみたまえ。入念なリサーチとシミュレーションの上で、 銀行強盗の計画を立てられるような人間なら強盗なんかしないで生きていけるだろうそもそも後のこと考えて実行はまずしないよねという話まともに生きていけないような人にはちゃんと生活保護を取ってもらって税金で養うそういうセーフティーネットを作るのが結局一番なんですかねまあ特に日本は税金の使い方がゴミだからな年間数百万円くらいで気にすんな基本的人権の尊重みんな知ってるけど誰一人としてできてなかったみたいですねまあ私だって他に どううなろうが知ったこっっっちちゃゃななないいのののででで今回のネタもも見終わっちゃったししつものドラレコ動画で締めましょうなんでそうなるんんそるだこれはあれですねいつも持ち歩いてるからと出発前の荷物確認を省いたら実はそれ使ってて別のところに置きっぱなしで忘れるやつこれは左から来るぞ知っッてたおこたつタング誕生の瞬間であるミスタングとかもはや懐かしいざ笑って遊ぶのはもう終わりなんですよでも事故パターン自体はありきたりなんですよそしてたまに見る入るレイン間違えた後のオレンジカットして でも戻ろうとするやつあのね私だったら表示の通り進んでやり直しますよどうせ入るならぶつからないよう入れよう押してる押してるイーぞスピンさせたれまあ初見だとどこでレーンが消えるとか第二車線が右折専用レーンになっちゃうとか分からないですからね控えめに走ってるせいで入られてムカついてもそんなことしてくる底辺人間と事故った後に関わらないで済むメリットはでかいんだろうなと さっき取り上げたような人たちと交わってしまう可能性のある数少ない機会の一つが行動だからなそういえば視聴者のジムニー乗りの方が私の R35 の動画に実際に対抗者として出てたことがあったらしいです行動ですれ違うのも一つの縁ですね交通トラブルだけは嫌だけどうわぁ横転しちまったか自分が避ける二次災害に巻き込まれないこの2つくらいは徹底したいですね